ディスターブドボード来ました。呪いのトーテムかしらわごめんなんでもないわ。キラーが来る。ここに全員いるのはまずいわ。霊障じゃなくてよかった。お仲間さん大丈夫かしら ネアは2階を回すのね。ネ、ね、アと私は中心だし、バベチリアルならまっすぐ来るわね。フック邪魔するこっちじゃないのね。 あ、これ、ガチキャンプ猶予持ってないしダメだわ。発電機で圧力かけなきゃこっちにカニバルが来ればレオンは助かるし、来なければ中心がつくわ。あの動きはフェイスキャンプドワイトも諦めたわ。早く発電してキャンプできないようにするしかないわね。 んあれはネア猶予でもあるのかしら耐久切ったわ。えー、猶予なかったの助けたかったのね。でも厳しいわ。レオンがストライク持ってなかったから。 ネ、ね、アのキャンプも確定しちゃった。これはさすがに来るんじゃないえこれでも来ないの助けたいけど、さっきの2の前になりかねないから回すわ。これでこっちに来ないようなら、どの道助けられない。仮に今タゲを取っても、 ガチキャンだと思ってるから、ドワイとも来ないわね。発電機をさっさとつけて、離れる可能性を待ちましょこれで全く来ないんじゃ。離れる気はないわね。うん、ごめんね、ねあ回させてもらうわ。この調子だとちゃんと落とすまで、キャンプするつもりよ。 なんとかそれまでに、発電機を進めなきゃ。諦めちゃうわよね。助けられなくてごめんね。ギリギリまで回してタゲトルは、 ドワイトが回してくれそうね。離れなきゃ。 そんな気がしたわこれは逃げられないなんで殴られてるのよドワイトはゲート開けられたかしらめちゃくちゃ殴るじゃない ドワイトの安全確認ができたら諦めるわハッピーカゲートモうデルるってことねストライクかニューヨがあればまた違った結果だったかもしれないわね